お願いします2021年ディズニーダンサーオーディションとユニバーサルスタジオのエンターテイナー募集のオーディションも紹介していきたいと思いますこのチャンネルではですね毎月ゲストダンサーをお呼びしてインタビューを行っていますさらに最新のオーディション情報なんかもご紹介していきますダンスが好きな人すでにダンサーの人さらにもっともっと将来ダンスを続けていきたい人ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいですディズニーの方からいきますね まず締め切りからいこうかエントリーシート提出期間は7月の5日から2021年7月の30日金曜日1時までとなっておりますもうすぐやでごめんな動画の出すの遅くてごめんなもう始まってました7月の頭からすいませんエントリーシートだからまあ書類審査みたいなことなのかな一時審査の締め切りとなりますのでまだね出してない方は急いでくださいね次にまあ気になるのがやっぱ募集要項見ていこうかな ね、これディズニーダンサーの募集のページがあるのでここから皆さん詳細を見てくださいね、うん、めっちゃリングライト映ってたわ18歳以上、ね、だから高校卒業して来年の2022年から大学生の年になる子達かなは18歳からでも働く こっからの規定はあるんですけどこっから何歳までしか受けれませんっていうそこの上の年齢制限がないというかあとはもちろんダンス経験者であることジャズバレエストリートダンスやタップダンスさまざまなジャンルを経験されている方は歓迎ですって書いてますねあもう給与形態も書いてるんですね入社時の基本時給1300円なんやってでもさ アルバイトしななながらオーディション生活みたいいい子も多いじゃないですかダンスのアルバイトじゃない子からしたらディズニーでパフォーマンスして時給 1,300 円って嬉しくないこれは人によるか安って思う人もおるのかな自分の好きなことできてお金もらうためと嬉しいですけどね合格したら合否通知が2021年9月24日夜9時までにマイページなどでご連絡を差し上げますということでこれの審査結果が出るのが秋なんですね それで私テーマパークのオーディション秋からやと思ってめっちゃのんびりしてたわ二次審査だったんです二次審査が秋からだそうだごめんなさいね来年からもうちょっと早く動画出します秋にあります二次審査は2021年10月6日から10月15日の間で予定しておりますこの日程とかもね自分は受かるんだと思ってで、ね、ちゃんと確保しといてくださいで二次審査受かりましたら12月上旬頃に合否にかかわらずマイページなどでご連絡を差し上げます いやーだから年内には合否が来るってことですねねえあっという間やで多分こんなオーディションを受ける人な今年すぎるの合格しましたよってなったら2022年の4月ごろからですね稽古リハーサルが始まりますっていうことですねでデビューに関しては7月同じ年の7月にデビューができるということですねお客様のあお客様って言わんかディズニーは何て言うんやっけゲストってうやんな ゲストの方々の前でパフォーマンスできる日が来るのはしっかりお稽古をして来年の7月ということですねエントリーシート出してから1年かかるのなかなか長丁場ですねディズニーのオーディションってへえはいじゃあ続きましてユニバーサル・スタジオ・ジャパンのエンターテイナーオーディショントップページはねなんかこんなページから始まりますけれどもねあらマイカちゃんの写真があるわ ダッシュボールのちゃん、スーパーうまいダンサーの人もいるっていうね大阪ならではじゃないですかこういうストリート寄りのねダンサーの子が出てるっていうのは2バードあるんじゃないかなと思うんですけど応募締め切りからいきますユニバーサル・スタジオ・ジャパン2022年デビューのエンターテイナー募集の締め切りですね2021年8月の6日金曜日消印有効です ということは書類を出すのかなこれはねだからサイトを見た方がいいと思うんですけど履歴書芸歴書当社ウェブサイトよりダウンロード印刷した応募用紙を使用してくださいはいパパママに印刷おうちに印刷機ある人は頼むかコンビニで急いで印刷してください写真2枚ね2枚全身とバストアップ写真綺麗に撮ってよこれ写真屋さんで綺麗に撮ってもらってよ PDF も貼ってくれてるわほらここに全部 PDF あるわでってここからダウンロードできます書類はねはい 保護資格はこちらもディズニーと一緒ですね。22年の3月31日の時点で18歳以上の大阪で勤務が可能な男女。 難しいです。なんか私も初めてユニバのオーディションを受けた時、1920歳ぐらいだったかな？高校卒業して2年間専門学校に行って、その専門学生2年生中に受けて受かってユニバのパフォーマンスしてたので、みんな受けてほしい。ユニバ楽しいですよ。好きな多分分かると思うんですけど、私はすごい。あのテーマパークダンサーが大好きな仕事でした。楽しかったです。すごくで次行きますけども、こちらもね。年齢だから上が25歳までとか書いてない。受けれるよ 33歳でもえ東京じゃなくて地元大阪におったら受けてるかもこのオーディション<笑>オーディション会場が変更されてます例年だったら東京と福岡会場でもオーディションがあったんですけれども今回は大阪会場のみの実施となっておりますということで注意が期間足されております処理一次審査受かったら次二次審査は大阪会場に行かないといけないです なのでこれが行ける日に手も載せておきますね2021年の9月の末から10月の頭に大阪会場で二次審査を行われますのでこちらに行ける方じゃないとちょっと厳しいのかなと思いますでも絶対受かりたい方はもう絶対寄けてあげて<笑>調べてたらめっちゃ受けたなってきますね私が受けたいはほんまにもう USJ めっちゃ魅力的じゃないですかもう毎年毎年すごいこう挑戦するじゃないですかユニバって あれが魅力的ですよねじゃあこっちも頑張っていろいろ挑戦していかんとみたいなあの締め切りが近いオーディションのご紹介で本当にねもっと早く動画撮ればよかったんですけどちょっと遅くなってしまって申し訳ない夏で、ね、オーディション多いわ他にも紹介したいオーディションいっぱいあるいっぱいあるけど編集する時間がねあるじゃない夏休みって平日朝から空いてるからやっぱ学生さんとかチャンスなんでしょうね うん、もうちょっとオーディション調べただけでめっちゃ出てくるよ調べてじゃあ自分で2021ダンサーオーディションとかで調べてめっちゃ出てくるから去年とかは当にねオーディションとかこれどころじゃなかったと思いますけど今年からねちょっともう勇気を出して、えー、行動できる人はこういうものにどんどんどんどんチャレンジしていってみてもいいんじゃないかなと思いますチャンスがねたくさんある時につかみに行ってくださいこのチャンネルで情報知って受かってかかたとか あったらコメントくださいねほんまに教えてそれは嬉しいですこの動画見ていただいてよっしゃオーディション頑張ろう受けてみようかなって思った人はグッドボタン高評価チャンネル登録もお願いしますインスタグラムツイッターも SNS やっておりますのでぜひそちらの方もフォローお願いしますダンサートーク LINE の公式アカウントもございますのでぜひそちらも登録しておいていただけると新着動画アップロードの通知が来ますのでぜひ登録よろしくお願いしますそれではオーディション頑張ってください頑張れ<笑>